ちょっとよく見えなかった。はい。はいはい、コツもあるんですけどね、うん、こうやってやると、結構大きい図ができる、うん。まあ15、十五六滴くらい。で、まあ、で振ります。<笑>よく振ったら、今こんな感じ。じゃ、あ他の色。で、トルネード実験器っていうのは、一般的にはね、こういうボトル二個を使って。連結してですね、こういうふう回転させると。 早くちるねはい、これがまあ一般的に紹介したい手だしてるやつよね、はい、れの実験機っていうものなんですけど、うんえー、と水と洗剤とボトル一本で済むような、うん、簡易版を作っていこういます 500ml のペットボトルはこのボトルの底が平らなもの、えー、と炭酸とかだとちょっとねでこぼこしてるんですけど、まあ、こういう平らなものを使います水をえこれは 350ml いきます70ぐらいってことね そうです、ね、大体それくらい、うん、そしたら次洗剤ですね洗剤を、まあ、1 5五6滴くらい入れます、はい、こういうやつねで最後にえっ、ー、とね溶液に色をつけるんですけど、はい、で振りますこれで混ぜるとそしたら今こんな感じになるんですけど、まあ、これだとちょっとトルネードが見えにくいのでじゃこれ落ち着くまで待ったなきゃいけないってこと、ね、待ったほうがはい、はい ででまだちょっとね細かい泡が残ってて落ち着かないんですよね、うんまあ、この泡が落ち着くのがまあ数分くらい、うん、ちょっと回しても、うんまあ、こうやってまだ濁ってちょっと見えにくい見えにくい、ね、はいだからまあちょっと数分くらい置かなきゃいけないんですけど、うん、ちょっとあらかじめねここに作ったものを用意してありますはい、うんまあ、ここまで落ち着けば、うんまあ、ちょっと一個回してみるんですけど、はい、こうやってしっかり見えるし あ と, 青切がいいとそう、何回振っても大丈夫。青切がいいのでね、最初だけ落ち着くのにちょっと数分かかるっていうことで、はいいけどペットボトルの形が気になってんだけどあ今ちょっと2種類用意してあるんですね。うん、どうしようまあ見やすい方でいうとやっぱりこっちの方がストレートのね安定した回転が実現する方を優先するってことである。うん、別にその ペットボトボルの形にこだわらなくて も, もいいと思います平面がこういう平らなやつを使用、うん、するっていうことですよ。うんうんうんうん、はい。色がもうあなんか相性悪いとかあるんじゃないですか。これ結構俺の方は見えてるんですけど。ライトのせい。やっぱりライトを倒していらっしゃればいいわね。ストレート のボトルの方が左に邪魔しないんだと思うんだね。うん。あの他のボトル、この波なるボトルは扱いやすいんだけど、光をた照らした時はちょっと見えにくいみたいね。ですね。うん、はい、オッケーです。